皆さんこんにちは<笑>私たちは第5マスのいろいろな地域や年齢の違う子どもたちが集まり楽しんでいるチームでリトルギャングといいます自然災害が多い中皆様の前で踊らせていただける